ちっとおにさん。え、何ですか？<笑>悪さしないでくださいね。エリーちゃん<笑>、エリーちゃん起きる時間です<笑>。エリーお嬢様、起床の時間でございますよ。ありがとうございます。はい。じゃあ続いてね<笑>、山崎さん挑戦していただきたいと思いますけれども<笑>、結構一分間早いので<笑>、あの工程はねババ バ, バッとやっちゃってください<笑>。バはい。かりました。よろしくお願いします。後ろの方でスタンバイしていただいて<笑>。わ<笑>かりました。それでは用意できましたか<笑>？はい。では山崎さんの挑戦です。と あ, あ, あもうお嬢様ですねずるくないおおではうもうあの剥がし方がああ剥がし方がお嬢様ですねあれエリちゃんえー、今湯切り口の方からお湯を入れようとしましたねお湯なんで危険なんで ね, ねちょっとね気をつけてねエリちゃん出してますね焼きそばの方からいろいろお嬢様ですね動作が今なんか<笑>あのバケツの方になんかええさああれ待してして さあ、何秒でしょうか。上の真上もう三十秒ぐらい。<笑>ここでございます。お嬢様。<笑> お, 嬢様<笑>お湯を入れてください。お湯お注ぎになってください。気をつけてくださいね。お湯出てくるんでね本当に。はい。熱、はい、いですよ言って、はい。気をつけてくださいね。あもうそのくらいでいいですか。はい。はい。か, はいはい、くるくるかき混ぜてあります ね, ねお湯をね<笑>。お嬢様の動作美しいですね、はい。はい。ということであ ここで、湯切りをしましたー。本庄さんと湯切りがえ。え、その後ですよ、問題は。<笑>お嬢様、もう一回お湯入れております。お湯を入れて、お湯を用意ております。さすがお嬢様ですね、あの油分を、余分な油分を超えて落とす作業をされておるんで す,、ね、るですね。ヘルシー思考ですね、さすがお嬢様。 ということで、はいえー、山崎お嬢様ですね。はいえー、お湯<笑> 焼きそばをお湯に浸すという行動を捉えておりましたね。はい、初挑戦でした、ねうん。ソース焼きそばのまさかのソースなしということでございました。はい、あとまさかのもうポットの使い方からちょっとわからな い, いお湯が出ないというハプニングにも見舞われましたけれども、はい、そこはお嬢様らしくエレガントにフィニッシュということで。はい、そうですね。サホもう全てエレガントでしたからね。はい、ということでですね、えー、この診断テストで出た結果なんですけれども、はい、えー、大西さんは、 庶民派そして山崎さんはお嬢様というんうん、焼きそばあそれがやっぱり じ, じゃあ2回目今回は2回目の挑戦ということでございますね2回 で, で2回目、はいはい、ただしあのお湯はちょっと出せなかった<笑>あさんあのポットは使ったことはポットは ともに使ったことないかもしれない。お家では一回もないですね。いや、これはもう、あのスタッフのミスです。<笑>すぐに出なかったものを用意しなかい方、こちらがのミスでございます。すみません、お客様。もう本当に失礼しました。はい、ということでね、続いての水難テスト行きたいと思いますよ。はい